ぶりのミッキーミャンマーライフですイェーイミングラーバーミッキーズアートのミッキーです今日は風邪気味。<笑>多分日本から帰ってきて安心して安心してまあいいや安心して風邪引いておりますえっと今日はえっとなんだっけミャンマーでの水の取り方 入りたいいと思いま今でも日本でも<笑>よ今日本でも結構あの水道水じゃなくてなんか外からこうもらう買う水飲むんだね今回東京行って東京の水飲めるのになーと思いながらすげえって思ってましたなんかシャワーやりながら「らあ」ってやればいいよってなんか知り合いが教えてくれてめっちゃ「あ」ってやってました<笑>ということで見てみましょう 水温も上がってきております。水は。ないから。基本的にミャンマーでは水道水もちろん飲めません。まあ、一般の人飲んでる人もいるかもしれないけど、なので外から買いまーす。空いてるね、噴きだけど。栄養も、栄養も言っております。ああやって。叫ぶんだよね。叫んで。 水いるかと聞きます。基本料理と飲み水はこの水を使います。イエヨーマ ー, ー, マー待ってる、ちゃちゃ。ナプー<笑>ミャンマーの人、犬怖いみたいで。でも、野良犬、超いっぱいなのよ。 こうやって中にちゃんと運んできてくれます。うちは平屋だからいいんだけど、マンションの人とかにもまえたらきつそうだよね、かわいそう。何ちゃちゃ。今、やぶね。ありがたいんだけど、一応ちょっと外国だからまあ家の中に入れるっていうのは怖いではあるけどね。今でも慣れちゃったよねこの水屋に関しては。 あと1個来たこの兄ちゃんたちはなんか田舎から来てる子ども10代の子が多くてなんか手稼ぎに来てるみたいでだから1年に1回ぐらいちょっと入れ替わるかなという感じですアジア特有のなんかやっぱ子供も結構働くっていうのがミャンマーではまだまだ多いです この兄ちゃんたちは新しい子たちでだからなんか今 う, うちの絵の感想をなんか言っているということで水届きましたこれ2つで多分1週間ぐらいで使い切っちゃうかなこれなんか閉じてあるけど で, でもこのプラスチック自体は別に全然新しくないというね1つ400ちょっとかなでうちは 500チャット、あげて100チャットチップー、無事に水が買えたということで、きっとこれを見たあなたも、ミャンマーで水が買えるかなーこれれにまたれまたつ入すということで、ミャンマーで水を買うの巻でした。 えー、ミッキーミャンマーでこんな生活してるなと思ったらぜひいいねをよろしくお願いします。ということで、だタ。